金魚の進化発生学パート1金魚の育種と歴史早速やっていきましょう私は台湾の中央研究院臨海実験所で金魚の進化発生学を研究しております太田金也と申しますよろしくお願いします今回はこちら昔の人ってどうやって金魚を飼ってたの について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは早速前半、えー、セクション 1:1、金魚は船から育種により作出された観賞魚です。を説明していきたいと思います。 こちらにですね2つの魚の写真がありますよね。これ一つは綺麗でですね目を引きますよね赤さが。赤が綺麗で目を引きますね。そしてもう一方、こっちの銀色のやつはまあ渋い感じですけども、まあ、こっちが船ですねで。こっちの赤いのが金魚。もともと金魚というのはこういう渋い色をしてい た, 船, のたち船たちの中から赤い個体を見つけて何世代も。 選抜育種を行うことでこういう赤色の船を集団中に固定してですねまあそれをですねみんなが今金魚と呼んでいるわけですねで大体まあこれはどの文献にもそういうふうに書かれております例えばこちらの図なんですけれどもこれは松井義一っていう人が書いたですね金魚の系統関係についてですねあのまあそれを模式的にはこう図にしたやつをまあ私がもう一回模写して書いたんですけれども あのー、この図にもですね「船」っていうふうにここに書かれてますね一番上のところでまあこれちょうどいいタイミングなんでまあこれ「船」というふうに書かれてるんですけど そのこの点について少しお断りしておきたいことがあります。で、船って一言で言ってもいろいろ種類があってですね、で、その金魚の祖先について考える時についてもある問題は、どの船が金魚の祖先であるかっていう、まあ、この問題が出てくるわけですけど、で、そしてまあ様々な議論がなされてるんですけど、基本この講義では、どの船があ問題が出てくるわけですけど、で、そしてさまざまな議論がなされてるんですけど、基本この講義では、どの船が っていうこの問題に対してですね、あの直接答えていくような内容は詳しく話しません。まあ、というのはですね、あのー、これはその、後のパートで説明しますけれども、この問題、ちょっと問題設定が少し曖昧すぎるように思うところが あるんじゃないいかと私は考えていてですね、まあ、この講義では、まあ、先に断っておきますけども金魚の祖先の船問題について深入りすることはないと、まあ、先に述べておきますさてですね、まあ、その金魚の育種の歴史に戻ってお話していくわけですけれどもあのそもそも私は歴史の専門家じゃないんですよねですから他の人の文献を参考にすることになりますでそのいろいろ先行 文献調べてですね、で主にこの4つの文献を参考にしました。まあ、特にこの4つですね、まあ、1つはあのこちらの日本語のですね、科学と趣味から見た金魚の研究、で次にザ・ゴールドフィッシュ、そして金魚の家畜化と品種形成の要因と、これは中国語の文献ですね、でそしてゴールドフィッシュ・バリエーションジェネティクスと、この4つです。で基本これらの4つ のの文献のうち、まあ、複数の文献で、まあ、大体同じようなことが書かれていれば、まあ、それは多分正しいことなんだろう事実なんだろうと考えて、まあ、自分の考察に取り入れておりますそしてまあそれらのある程度あのコンセンサスが取れている点を踏まえてですね金魚の育種の歴史について語っていきます ではではすねここでさらに、まあ、これらの文献を書いた人たちっていうのは、まあ、どういう人たちなのかということについて少し説明していきたいと思います。まず松井義一さんというこの人物から。まあ、この人、この日本語の文献を書く前に、これ書籍ですね、この本を書く前にいくつも英語で論文を書いてるんですよね。そしてこの内容のほとんどが独自の遺伝学的解説によるものです。 でこれらの結果をまとめて、さらに自分で集めた歴史的な資料、文献をもとに一冊の本に ま, たまとめたのが、この科学と趣味から見た金魚の研究で、1935年に日本語で書かれています。で、まあ、非常にいい本なので、 あの復刻版も出ていますのでもし興味があったら読んでみてくださいあの特に育種の歴史について日本国内でどういうことが起きたかという点については他の中国語や英語で書かれた文献よりも詳しいです で次に、この陳定さん。まあ、この人のですね、中国語の本ですね。まあ、先ほどあの、金魚の家畜化と品種形成の要因って述べましたけど、これ中国語なんで、もともと、陳祇茶法師祐ピンチョン新ンンイ因ンスっていう、まあ、こういうタイトルだったんですけど、これまあその、もともと1954年に書かれてで、これ中国語で発表されたんですけども、その後ですね、あの非常に便利な、 便利なことにというか非常にうしいことにですね1956年に英語でも同じ内容のものが、まあ、発表されているわけですねなので、まあ、自分たちは漢字読めますし英語版もあるので、まあ、これらを照らし合わせると、まあ、大体内容がわかるとでしかもこの人は中国語のネイティブということもあってもともとの中国語で書かれた文献を詳しく当たってくれていますなので非常に助かるわけです今だとですね中国語の古典データベースなんかもありますよね この古典のデータベースでこの漢字、カチャカチャって入れたら、のその文章とか、その出典がどこなのかとか、誰が書いたのかがパッと全部出てくると、なので、今時のこういうデータベースを使える時代になると、ですね、ますますこの人の中国語で書かれた文献っていうのがまあ便利なものです。 にです、ね、ヘヘイビーームスのザゴールドフィッシュについいいいてて説明していきたいと思いますこのお二人ですね、この本書かれたお二人は、まあ、他にも爬虫類の飼育に関する書籍を書いているのであの歴史というよりは む, もうむしろ生き物の飼い方について、えー、なんかこう専門だったようです。ただまあそうなってくると漢字で書かれた中国語の文献に、まあ、どれぐらい詳しかったのかっていうのはちょっとわからないわけですね。 ででも、まあこの人たちの本読んでみる限り、まあよく調べられてるなっていうふうに感心したわけですけれども、どうもその背景にはですね、あの AC モールという人がですね、あのこの人たちを助けたということが書かれてあります。これ書かれてあるのは、その次に紹介するスマットの文献についてなんですけれども、このじゃあこの AC モールって誰なんだっていうのを調べてみました。アーサー・クリストファー・モールっていう人なんですけど、これこれの人 中国の広州で生まれてるんですね。イギリス人なんですけど、中国の広州で生まれて、あの英国国教会の中国語学者シノロジストですね。で、マルコポーロの研究なんかをやっていて、じゃあジョセフニーダムプロフェッサーシップオブチャイニーズヒストリーサイエンスアンドシビライゼーションの。 まあ、これ多分、名誉職みたいなもんなんだと思うんですけど、これを1933年から1938年まで勤めております。で、お父さんのジョージ・モールも、聖功会の電動車で司祭であって、1858年に忍法に渡ってます。これ、太平天国の乱がまだ起きてた時 ににあの中国に渡ってる人なんですねどうもそういう家系らしくて、まあ、なので中国語をこの人たちは、まあ、スラスラと読めてこの人のおかげもあってか非常にその中国語のまその詩であったりとかあ古い文献についてですね詳しく書かれていますであの先ほどのチェン・えー チ陳定 さ, さんが書いてる内容とこの人たちが書いてる内容は中国語で書かれた文献に関しては非常に一致しているのであのこのさっきの松井さんの 文献とチェンさんとこのザ・ゴールドフィッシュのこれ3つを読んどくと大体日本と中国とあの英語圏がカバーできるということになりますで、まあ、全部3つとも調べるのはね大変なんでこのジョセフ・スマットっていう人があの最近ま で, 最近までその生きてた方なんでこの人の書いた本がですねゴールドフィッシュ・バラエティジェネティクスっていうこの本が比較的新しい本になります で先ほどまで挙げた3つの文献をすべて上手に引用してうまい構成でですね歴史についてもまとめてくれていてですね非常に参考になる本であります。これリンク貼っておきましたので見てみてください。 でですねまあ、これら4つの文献ですね、基本的に野生の船から人の手によって金魚が作出されましたよっていう風になってるので、まあ、ここの点についてはね、間違いないんだと思います。はい、えー、ちょっと文献の紹介ばかりで飽きてきたので、これからちょっと豆知識のコーナーでですね、あの実際の飼育のやり方とか見ていきましょう。 今回の豆知識は、はい、こちら、えー、必ず水槽には蓋をしましょうえー、っとですねうちのラボで、えー、管理している屋外の水槽は必ず蓋がしてありますアクリルの蓋であったり網であったり種類は様々ですが、まあ、必ず何かで覆ってます、えー、その理由はですね鳥ですねもう鳥はめちゃくちゃ優秀なハンターなので金魚なんかは簡単に捕まえて食べちゃうわけですよ特にこういう詐欺の仲間 たまたま近くにやってきてね釣り糸だかなんだかに絡まってたの。 で、逃げられなくなってたところをまああの助けてあげて、で、まあ、それでも逃げないんで、アップで撮影してやりましたが、もうこの臨海実験場の周りにはたくさんこのサギの仲間が飛んでます。なので、だいたいこういう感じで、蓋をせずに水槽を放置していると、どんどん魚が少なくなっていきますね。で、こういう素早く逃げられる、野生型に近い形をした品種はいいんですけど、もうこんなぷくっと丸くなって、尻尾分かれてるような、ひらひら泳いでる品種はもう一撃 で枯られますもなので必ずどの水槽にも蓋をしっかりしているというわけですはいそれでは次へ後半に行ってみたいと思いますでは前半に紹介した文献に金魚の育種はいつ始まったと書かれているのでしょうかセクション 1-2 後半です観賞魚としての金魚の歴史について説明していきたいと思います 大体いいどの文献にも壮大に鑑賞目的の育種が始まったと書かれています特に南宋が大事な時代であったと書かれてますねあのこちらは落下遊魚図という壮大に龍斎という人によって書かれた絵ですね確かに赤い魚が見て取れます えー、でもそしたら壮大以前はどうなってたんだというふうに思う人が出てきて当然ですそもそもこういう金魚を含めた船みたいな淡水魚の飼育はされてなかったのかとか そ, のそういうところについて当然疑問が湧いてきますでその歴史を知るための大きなキーワード、まあ、大事なキーワード3つこちらです 稲作、灌漑、そして養魚。まあ、この3つ大事ですね。まあ、皆さんもお米食べますよね。えー、このまあ東アジアでも東南アジアでも西南アジアでも、雨が夏によく降る、この台風が来てね、雨がよく降る、このモンスーンアジア一帯でですね、田舎 稲, 稲作をやっている地域ってたくさんあると思います。そして、こういう地域では稲作のために燗飼が盛んに行われるわけですよ。稲を育てるには水がいっぱいありますから。 でそうなると必ず、です、ね、もう自ずからして水をためているため池とか用水路みたいなものが整備されるとそしてそういう水をためている場所があるとですね、まあ、ちょっと動物タンパク、動物性タンパクが欲しいので、まあ、魚を買ってみようかと考えるわけですでそして魚を買うということになるわけですねでそして、まあ、先ほどの文系ちょっと古いんですけども非常に最新の研究からですね あの新石器時代の河南省の紀元前6000年の遺跡から鯉を養殖していた跡が見つかりました。これ、中島さんって日本の人と中国のグループが非常に面白い論文を発表してくれていますので、ちょっと調べてみてくださいね。でそして、その河南省の辺りに住んでた新石器時代の人たちは、船よりもどうも鯉が好きだったらしいんですよ。あ の, この船 っていうのは比較的こう浅瀬にもいるから簡単に捕まえて食べられると。で、ここの時代の人たちは鯉が好きだったと。でも、船に比べて鯉って浅瀬にあんまり寄ってこないんですよね。だいたいその結構この岸から離れた沖の方を泳いでるらしいんですよで。そして大陸の湖は変わって広いから、もう沖の方で泳いでる鯉ってなかなか捕まえるのが大変だったそうです。でも例外的に産卵期には岸辺に寄ってくると。 卵を産むわけですねそしてそこで生まれた稚魚をうまく囲い込んでいつでも食べられるように飼っていたそうです、ね、これは恋の話です。 でもこ、もこの文献から分かることは、もうこの段階で、鯉や船を囲い込んで飼育するためのノウハウを持ってたってことになりますよね。これ、も新親戚時代の人たちがそこまでできてたってことになります。で紀元前5世紀の戦国時代に、これまた河南省から、随分前の金エの中に入れられた船の骨格っていうのが見つかっています。ちなみに、金エってこんなやつです。あの亀みたいな 入れ物にでですすねね足のついた容器こちらです、ね、なので昔の人たちが捧げ物にしてたり、まあ、食用にしてたり、まあ、そういうことを、まあ、船とかあ鯉とか捕まえたり飼ったりしてしていたんだろうなということがわかるわけです。でさらにあの、うん、その後ですねハンレイっていう人が養魚鏡っていうね、えー、養魚系なのかな養魚鏡というのを紀元前に記していて。 でですね、その内容が後にも伝わっているとで内容はそのうまく鯉を育てるための、まあ、ノウハウみたいな内容でメスの鯉を20匹オスを4匹入れて定期的にスッポンを入れるといいよみたいなことが書いてあります。これなんでスッポンを入れるのかはちょっと分かりません。スッポンを飼ったことある人からしたら意味不明ですよね。スッポンって魚食べますから。でもどうも昔の人はなんかこの池の守り神だから入れなさいみたいに、まあ、信じてたしてみたいなんですよね。 でえー、ただ大事なのはそのここで紹介した一連の文献から知り得ることは要は食用で鯉を飼ってた食用で船を飼ってたっていう例であって。 まあ、その船をまあ買おうと思えば鯉が買えるわけだから船を買おうと思えばまあ技術的に可能で で, で, すねでも鑑賞目的ではないんですよねもう要はとにかく食べるために船でも鯉でもまあそれを必要としていたということであります。 でえー、ここから唐の時代になって仏教の影響が出てきてですねちょっと状況は変わってきますでここで登場してくるのはですね北条池ですでこれ私中国の北条池って見たことないんですけどインド旅した時に同じような池見ましたねあの地元の子がそのお魚を話してあげてくださいって言ってその魚をこうビニール袋に入れて売ってき、えー、てたのをそういや思い出しました、まあ、要はその をを積むためにに生き物をこの池に放つわけです o、まあ、グーグルーとこんな感じが出てきますよね。この北条とか、まあ、その北条をして、こう、毒を生む、九毒を積むっていうのは、どんな感じなのかなって調べると、これですよ。エージェント・スミスみたいな。 あのまあまあ「マトリックス」って映画ご存知でしたら「エージェント・スミス」って、まあ、こ, れこれもググってみていただければ分かりますけれども、まあ、こういういかつい黒眼鏡のボディーガードの横でカニを放そうとしている若いお坊さんの写真、まあ、このカニはどこからやってきたのかとか、まあ、そのカニはそもそもそこの海域に分布していたのかとかいろいろ聞きたいことは尽きないのですけれどもあの、まあ、いずれにせよこの これ、くくを積むことができれば、まあ、それでいいじゃないかって話になるわけです。で、まあ、仏教の影響が強かった、その、唐の時代には、こうした北条池がですねあちこちに作られたと。まあ、でも、まあ、こんな感じでね、すっぽんとかカニとか魚とかいろんな動物をバシバシ池にこう掘り込んでしまうと、まあ、それは、あのむしろくくを積んでる気分になれるかもしれないけど、中の池は、 結構そのお互いにこうプレデター同士とかまあその一方的に弱いのは食べられるし結局バトルフィールドを作ってるだけになっちゃうんじゃないかなとも思うんですけどねでしかも屋外なので鳥にも簡単にやられるでしょうしまあちょっとこの。 あ池に関してはですね、まあ、さっきあの豆知識で見ていただいたような感じの、まあ、ひらひらしたですね、尾びれの金魚が生き残れるっていうことは万に一つもないだろうと、まあ、すっぽんいたら食べられるし上から鳥にも食べられるしっていうことですね。 えー、そしてやっと宋の時代に戻ってまいりましたあこの時代になってやっとこそですね鑑賞目的に金魚を飼う話が出てくるわけです宋の時代になると一般の人も読むような印刷物が、まあ、たくさんすられるようになったと紙の値段が下がったりとかあのー 印刷技術のレベルが上がってきたりとか、まあ、そういうことでですねあの、印刷物がどんどん出るようになったと。でそうするといろんな文献の中にですね、あの魚の買い方についての記述がですね、まあ、こう見えてくるわけでございます。これ、周密、ー, ミーっていう人が書いた、その、ブリンキュージ、えー、ウーリン中ーーっていう本とかですね、 あとこの寄神雑式って書いたこれ食いしん雑誌っていうものかなっていう雑誌みたいなこういわゆるまあ多分雑誌でしょうねに魚を飼う方法や金魚についての記述が出てくるでこのですね、えー 最初に述べた方のこの寄進脱式の中には、まあ、例えば竹の筒に魚を入れて運ぶ時にはね新鮮な水を変えてあげようねとか、まあ、黒い鱗の魚は他の魚を食べたりとかこう炒めるから取り除こうねみたいなですねハウツーが書かれてたりとかこのこっちの方が大事なんですけどねそのうーん、えー、ブリン球児の中にはまあ、皇帝の 高校層は湖とか山の風景を愛する校庭なんだけども一般の人たちがこうそのあ校庭こんなところ来てるやとか山見てんのとかまあなんかそういうことになっちゃうと大変だから一般の人たちへのまあ配慮をねえ配慮からですねまあ校庭の専用の池とか山とかまあそういうのを宮殿の中に作ってみたい な, なんかそういうことが書いてあるんですけどもその中に金魚池みたいな記述が出てくると。 でこうなってくるとそのさっきの北条池とは違って金魚だけ専門に飼う池が出てくるわけです。まあ、そうするとね あの、まあ、赤い魚もなんとか生き残れるだろうということですね。で次元、えー、の時代になるわけですけれどもこの時代に金魚に特化した記述ってまあんまり見つかってこないんですね。この時代モンゴルの時代だったので宋の時代とはいろいろと事情が異なってくるのだと思います。ただ全く魚を飼う知識がなくなってしまったということではなくてこの農産収容というこの文献の中にはですねあのー 判霊の擁漁協がですね記述として出てまいりますそして明の時代になって品種がたくさん出てきます、まあ、そういう記述が見つかるわけですね例えばこの「出釈漁夫」ですけども「中釈湯一夫」ってこの本の中にはですね あの金魚のヒレの形態の多様性についての記述が見て取れます。で、あと次、この文献、あの日本語で何て読むのか知らないんでまあ、困っちゃったんですけど、にるて軍んフットとか読むのかな、まあ、中 も, うもう強引に中国語で、あるてんちゅうはんぷうって、もうもうあルてんちゅうはんぷうで言っちゃいますけれども、まあ、この 文献の中にはですね、まあ、当時の人たちがその意図的に金魚を選んで、えー、金魚の種類個体を選んで交配させてるもしくはそれができただろうなっていうことをですね知る手がかりが書かれてるわけですね、まあ、この金魚の文章を、まあ、さっきの陳定さんがですね英語にしてくれてるのでこれ非常に助かるんですけれども まあ、いい意味がまあ、英語を見ながら中国語を眺めりゃたいこんな意味だなっていうのがわかるわけですけれども雨が降った後に新鮮な水が入ったね水槽に水草を掘り込んでもしオスが器のこの壁際でメスを追っかけて噛んだりしてたらまあ、それが頃合いだろうとを髪が終わったらですね魚を元の容器に戻して 水,、えー、水草をですね あの太陽の下光の下で見てみなさいとそしたら泡粒ぐらいの大きさの水晶の粒みたいなが見えるとそれが卵だよとそしたらその水草をそこの浅い器にこう移してみたいな結構細かく描いてくれてるんですね。ででこれですねその この文献結構大事で何を言ってるかっていうとこの時代の人たちは屋内設備で金魚の系統を維持して任意のオスメス完全に任意じゃないでしょうけどある程度選んでオスメスを交配できることができたということが分かっ っていうまあそういうところがこの文献の大事なところかなと思うわけです。でそうなってくると今までの時代とは全く変わってきますよね。まあそれはこの明の時代にいろんな品種が出てきたっていうのは、まあ、僕的には合点がいきます。もうその前だったら外で食べられちゃうとかまあ、それで終わっちゃいますけど中で買えばそんなこともないですしその特別あのー、自分がこれ次次世代取りたいなと思った個体にたまん 産ませるってことも、まあ、頑張ったらできたでしょうから、まあ、これからその種類が増えたとそして明代以降に日本そして世界に金魚が広まっていくわけでございます。 この室町時代に金魚が入ってきたと言われてるんですね。1500年に境に金魚が持ち込まれたという記録があったりとか、大、ま、体、あ、いい17世紀頃1691年か1611年か、まあ、どっちかの年にイギリスに持ち込まれたよっていう記述があって、もう今はもともと金魚や、その船は金魚どころか、もう船に近い仲間も い, らいない地域ですよね。アメリカとかオーストラリアとか。 まあアフリカもアメリカも北米南米両方ですしまあそのこの辺にもペットとしてあちこち 望むと望まざるにかかわらずあちこち広まってしまってもう分布していない地域がないぐらいですもうたとえそこの川にいなくてもどっかのお家のその水槽の中で泳いでいるってい う, うなぐらいでもう世界中に広まっております、まあ、これが今の金魚の現状であります長い歴史を経てですね今は世界中に広まったとそれは当然人間の力を借りてですけれどもはいここで言葉の確認1番 人由選択と自然選択この2つの言葉についてですね少し調べておいてくださいあのー、これですね もう聞いたことない人は早速ググってください作物や家畜などの品種を改良するために有用な形質を持つ個体を選抜して交配させその子孫を残させることを継続的に行うっていうのをこれ人員選択と言います、まあ、人員だとも言いますねであと自然選択っていうのはあの自然の生存競争において少しでも有利な形質を持つものが生存して子孫を残し適さないものが滅びてそれが、まあ、どんどんどんどん今まで続いて てるよっていうまあこれがまあ品種改良なんかで行われる人員選択からまだ、あ、ウィンがですね着想を得てですねも、まあ、提唱した自然選択ですねでもこの2つちょっと考えておいてくださいあの基本的にその 選択圧にさらされるという点ではですねまあ、同じことが起きてるわけですけれども、まあ、この後のパート6あたりでこの違 い, 違いがどういう意味を持つのかについて述べていくことになりますのでこれは覚えておいてくださいね、えー、もし今回の動画で訳 わ, わからないとか あ置いてけぼり食らったなみたいな気分になった方とかもっとここが詳しく知りたいっていうあの疑問質問をお持ちの方はぜひコメント欄にご意見ご感想を寄せください関連する文献なんかも紹介する形でお返事をしたり次の動画を作るときに参考にさせて い, くようないただくような形でですね質問にお答えできるかと思います不定期にこちらのチャンネルでは台湾中央研究院の臨海実験場での研究生活の様子を紹介しております ておりますので、えー、っと興味のある方はチャンネル登録お願いします。それではまた。はい。